るしないそれでは今回の匠ご覧ください。 第4局オーラス開始です皆さん手配を開けてくださいドラがウーピン全曲の下ちゃんの上がりで太郎さんは現在3着目となりましたこのオーラストップまで7500点差、はい、2着まで900点差、はい、4着目はかなり遠いんでね上を見ての戦いとはなりそうですけれども、はいまあ、これは大体、はい、いい上を見ていけばいいですねあの、はい、あとはトイメンさんのやり口によなんですよねパー1から入りましたよ、はい あの人はい。さんがはい、例えばシビアなタイプだったら、うんまあ、本来は多分それが正しいんですけど、うん、もう、そっしか関係ないんで、はい、積極的に上がる手は上がる回復ちょっとでもして、はい、ということです、ね、っていうタイプだったらめっちゃ結構僕不利なんですけど、うん、もしあの人にここはなんとか大物手を作ろうっていうタイプだったら。うん とかおとなしくしようというちょっと謙虚なタイプだったら。僕あんまり振ってないんですよ、はい。どんなふうになるかね。最低二着になれちゃうんですよ。で積もった時に。そうですでかぶり で, 以上で変わっし。そうですね。でかぶりで。そうですね。の親が。脳天であれば。二着になれるんで、だから二着を維持するよりは。維持する気持ちはそんなに持たなくていいかなと。基本はトップを見ていけばいいんじゃないかと思うす、ね。ってなると八千点は作ってっていうことですか。はい だから展開着自分が上がらなくても2着になるケース結構多いんで、はい、あの2着で終わらせるっていう上がりよりはあの結構積極的にトップを狙っていくような選択をした方がいいです、うんうんはい。で, で7500点差で、はいまあ、3900着かマンガは上がるか、うんまあ、1326届かないんでまだ、まあ、リーボー出れば届るんですけど、ね。か、はいまあ、かけるんですか いや、それはね、現状仕掛けられないですね。られないですよね、今までは三千九百八千あたりを目指すとなると、はいね。で、まあ、あの、手なりでいいと思います、リーズも。まあ、だから、リーズも赤、プラス。ラ裏か、一発 か, か、まあ、赤を引いてくるか、他の対イができるかみたいな進行で、この手だったら。白は泣かないけど、手なりで、赤を絡めたいい。見えますね。進行がいいんじゃないかなと思い。一対一ではどこから行きか、はいき。まあ、一通はあんまりならないですよね。はい。 一通の場合は3瞬ずつくんです。1瞬つあって、ち、うん、ゃんとなるとかなり限定的なが引き受けされるので、あと5種類、はい、4種類足りないですね、普通はほぼならないし、一、は、応、い、二、まあ、ピン3ピンで採用する順からの、うんうん、すぐ瞬通ができれば採用するんで、まあ、ここは E1 か,、ね、からですね。E1 から、なるほど。2着を見た打ち方というよりも、自然とこう高くリーチを打って、はい、積もってトップまで、そうです。まくるような思考になる。 大人のそうな顔ですね。<笑>嬉しいですね。パーワンリャンと知ってますね。はい、さあ、これで伸びてきました。うこうなると、はい、ヤンピン3ピンがあんまり嬉しくないんですよね。んヤンピン入っても、なんか、えーはい、ただチュンカなっても泣けないんで、んかかんだから二役だったら泣けるんですよね。だから あ, あそかそっか。チュン面でンコ な, なれば十分だし、まあ、ここはチュン重なりの方がリャンピン3ピンよりちょっと嬉しいか。りよ大切に。はい 今回はまずは自然とリーチが打ってるような手組みを目指しています親がペンちゃんを払ってきましたいい、ね、うーんパワー1が場に2枚入れになっ た, き た, <笑><き>た<笑>、ま、これは、ま、これは十分系と見れば、うんうん、スーツを話してもいいんですけど、はい、別にこうなったらなんだろうラクオスとか言たらめちゃめちゃ嬉しいし、うん まあ、絶対にここを切らないかというとそうではないし、まあ絶に、絶対執着するわけじゃないですよね。そうそうそう別にウッパーも別に今3枚見えで、うん、絶対にここに、すごいいいわけでもない。ないうん、だから一応ね、孤の、はいまだ変化を見て。はい、いいじ点ですね。反、は、応、い、ピンでもリーチを打つのか、打ちますね。お両面でもかんちゃんでもリーチを打つ判断になりそう。はい これ い, い, んすかいやだってうちの番組やらせはございませんのではい入りましたはいこれは確認 し, しましょうかちょっとなんか今までめっちゃ喋ってたのにここであんまり喋らんないと<笑>めちゃめちゃ当たり前になっちゃうんじゃないですかい や, い や, やらせじゃないですもん<笑>いや、ね、あ の, 他の人の間合い読みみたいなされちゃったら嫌なんで<笑>勝負に徹するといやいやいやいやいやいやいやいやいやいやう。やいやいやいやい満いやいややいやいややいやいやいや でもね、これ、外すことないじゃないですか。これ、一応あの、技術として、上がりでします、はい、そこですよね。でも、これはしますね。<笑>あするんですね。はい、裏を見て、やっぱりでどの偶然を取るかで、積もるのも偶然じゃないですか。うんうん、で、一枚今、残りマックス5枚のうち1枚を切って、多分積もれる可能性って、あ、でも、わかんないな。 <笑>まあ5割ぐらいは竜玉まで行けば積もれるんですけど押された時にその人で上がれるのが最悪なんですよね、うん、でやっぱり5割弱積もれるとして、まあねはい、3割裏々乗るとして<笑>まあ、こういう形ならね、はい、3割ぐらいいただきたいですねどっちが得か、うん、で竜玉まで行けば5割だとしても、うん、途中で終わっちゃうこともあるんですよね上がれないでそうですね。だからこれは逃したいね<笑> 結構にしみじみと一と言<笑>どちらでもいいんですけど、太郎さんの好きな方向で、まあ、終盤ね、押してなかったら見逃しましょうあの例えば早めに押されちゃうと、はい、ちょっと上がら ざ, ざるを、ね、えないですかわ、はい、分かりましたういう感じで、いろいろね、意見もまとめて4周目に一応をかけました<笑>さあ、どうなるか上がりきれるか積もればね、もう無条件って、積もればで す, 大丈夫ですけど。 お願いしま す, <笑>す、ね、今一発で出してくれるならね<笑>もう何の悩みもいらないですけどさあどうだ で, でもそんなそんなの気にしないですよねこれが単、はい、品だったらもうやりたいんだったじゃないですかそうなんですよそこですよねよんかよう確かにでもでもこうなりますよね まあ、ねー<笑>このリーチかけたのにそうやって思うこと、いろいろあるんですかいや、もちろんありますよ。言いする前からやっぱりこの形だとね、うわー、ロン<笑>追いかけリーチの声で、このパワーを開けました、さあ、裏が乗れば逆転、<笑>裏が乗れば逆転です。<笑> 赤ドラは5202着という結果 で, 本当に2着ですか<笑>えこれ裏ドラ1枚3割ぐらい乗ってもいいんじゃないかって声がありましたけどトンでしたね<笑>という結果で太郎さん打ち終えました皆さんの手も開けていただきましょう あ、このような形でした。あグッパーワンいっぱいいますね。な、でもそんなに<笑>意外といましたね。バックス5枚で今、残り3枚ですね。あと3枚いましたね。はい、このような結果になりました、太郎さん。はい。<笑>まあ、マージャン、そう気持ちの整理しましたね、今どの偶然を、はい、全部偶然なんで、そ、はい、の偶然が一番ね、はい、自分ちょっと得かまあね。 これ最後、ちゃんと、その、どうするかも踏まえて考えてからのリーチでしたからね。はい、そうですね。迷いもありませんでした。はい。はい、さあ、というわけで、今回、太郎様は2着で終了となりました。うん、さあ、匠、今回は鈴木太郎プロに打っていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。した結果はね、最後、裏ドラが乗れば逆転、乗らずの2着という。 でしたね<笑>結果ですけれども、内容含め、あのご自身の思考は方に伝えることできました。そうですね。はい、まあ、もうちょっと強いて言えば、伝えた方とかもあったんですけど、はい、まあ、この辺がちょっと足りなかったかなと思います。ちょっとアシスト的な。ああ、今回はそういうパターンにあまりならなかった。んですね。遠い仕掛けだったり。あのね、はい、見せ方のね、仕掛けが、確かにそうですね、あまり。 そういう場面にならなかったというのが ね, ですね、はい、ありますね。でもあのー、相手に与える印象だったりの仕掛けは今度ぜひねまた次回に見せていただきたいなというところではありますが、とんばなんばでかなり意識の違いとあと自排の切り順ですよね。まあ大事ですよね。うん、まああとまあ僕はあんまりツボギンテラシは。 そこまできっちりかっちりやってないんで、そうでしたね確かに。よく忘れちゃう。あ、やべっ。<笑>なったり、まあただ、はい、あの意外と違和感があるときはね、覚じたり気持ち悪い関係。かところはねしっかり。する部分だったりは、うんまあ、そこ気になるって言ってくださりました、ねまあ。単純記憶って難しいんですよね。だから。 そこは許して、ああの、っるじゃないです か, <笑>か<な> い, <笑>いやでもそれ以上のあの、実践的なお話がたくさん聞けてそうですかかなりこれはまたいやでも喋ってると考えてるのは一瞬で頭の中なんで、はい、パパって言うけど考えて言葉にするとちょっと間違ったこと言えないしなみたいな言葉を選んじゃったり<笑><笑><笑>ちょっとドキドキしました<笑>はいなっちゃうんでちょっとまだろっこしいとこもあったと思うんですけどねいやでもこれを見て、また、あのバージョン、 周りの、ね、ージャンの質が選手たち上がってくるかもしれないのでライバル増えてしまうかもしれませんがえそんな難しいこと言ってないですよねいやそうじゃなくてレベルアップを手伝ってしまったということであーまあいいですあの、それでも負けないぐらいね自分も頑張ればいいんでかっこい い,、うんはい、これからも太郎さん頑張ってくださ い,、はい、今回はありがとうございまし た, あましたさあ、そして今回もプレゼント企画があるということで太郎さんからドリブンズの T シャツをいただけることになりました。 こちらですでこちらにサインいただいて太郎さんの、はいはい、抽選で1名様なんですけれども今回は応募フォームの方をご用意しましたこちらに皆さん欲しい方抽選で1名ですのでぜ、ね、ひ書いていただいて誰に当たるんでしょうかレアですよねサイズはあるんですか L です僕ですよ LL じゃないと嫌なんですけど えタロさんに当たることないんで大丈夫す女性に当たるかもしれない し, <笑> し, ないし、ね、<笑>僕、嫌なんですけどの発言がとてもキュートで可愛らしいありがとうございますこちら当たるのでぜひ、ね、タロウさんサインもお願いします、はい、皆さん、ぜひこちらゲットしてください。